皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月21日、ログインしたらジャックポットが出ましたので、久々にコインを拾いに行きました。これで通算147人目のジャックポットらしいです。おめでとうございます。ドルボードで空を飛べるようになったことで、キラキラマラソンにも地味な革命が起きています。 こういう段差があるマップも空を飛ぶことでルートが短縮されるようになりました。そういう動画を作ろうと思ったのですが、まだ空を飛ぶことに慣れていないので操作がグダグダになりました。ボツ動画にしようかとも思いましたが、せっかくなのでこのまま使うことにしました。ニュアンスだけでも掴んでいただければ幸いです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。